はいなんかお部屋めちゃめちゃおしゃれですはいこんな感じの、ね、お部屋レイ君も大興奮ですね、oh、my ってますね<笑>はいということで、はい、早速ねルームツアーを始めていきたいなというふうに思います